あの日持って帰ったライターでタバコに火をつける煙で前が見えなくなった換気扇の音消えた部屋に残った缶ビール星と下着がうなだれた私に見えたぐちゃぐちゃになった部屋死体みたいな縫いぐるみ パレ「弱めのレボーに揺れた前髪があの夏を何度も思い出させる」「眠る街に行こう眠る街に行こうよ」「今夜も街灯は耐えきれずに目をつむるんだ」